僕 の, あのイメージは、普通ね、政治の話して、なんとかの犯罪とか言ったら、人道に対する罪だとか、あるいは汚職だとか、そういうものを想像するうう、えーえー、もっとなんかステージの高い犯罪、ね、ステージをなわけじゃないですか。えー、だけど、今日僕が 集,、ま、集めたものは、維新らしい犯罪って何かっていう か, か、うん。ステージの低い犯罪な、ね、の<笑> でっかい字のところが、はいあのー、これが面白いなと思って。<笑>面白いね。<笑><そう><笑>あ結構強くくくですね、のののののの説っって、ね、女性にを造物しの、しようななええー、詐欺ね、振り込詐欺に講座をとるとはは今ツイッタもよく出てくる昨日の野さん、うんあのはなん人ああか言ったんゃないかかちた この場合は自由かと私たちは。 KSK さん、信長さん、はい、あんたがこの流れを訴ったん、ね、分かってますか、俺は大事な友人なくしたんやで、ね、徳原義雄いう俺は友人なくしたんや、あんたがそれ言うたから、その責任はどないって言うねん、一体、それともう一つ、はい、分かっときながらくれ、妻の発注そのまま受けるって、どういう会社や、注射のこと言うだよ。はい だ会社ぐるみのうちほんなんもう潰しにかかってるわけやなだ会社ぐるみの本はそういう不正事の態度とってるわけですよねそういうことで、ね、今言ってることそれやったら徳永さんないやわし個人でに言うて書くとった方がなま、ね、た会社に戻ってきれいんやもんけお前首首なんでお前と首なんでお前首なんええお前首なんでお、はい、あのやんけお前結婚しましたお前、うん、それやったらもう家庭守らなきゃやないか奥さんも仕事してんのかいらしてないんです じゃないか老後にままにいかへんやろ徳永いか<笑>そうなったら俺、あんたのところの会社の罪は深いということになるから、これは会社対徳永悟の勝負になるから、社会はよりそうになる<笑>もうその時は俺言うねよ。もうそれ ABC も MBS も、関西テレビも、MVP も、準備言う。そだけど、あんた個人の話と話してるんですよ。それは会社には言わん。やるぞ、しゃってた。 何回もな、ちゃんとやったらな、あんたの自分はとわへんから、<笑>ら俺、そのまま、ちょっとこっち向見てくれ、はい俺、声つけてるに言いながらな、はい、嘘をつかんで、はい、もう一回聞く、はい、絵描いたのは徳原徳太やなど太だよ、こんなの。絵っていうのはどういう絵をですか院内処方にするという絵を描いたのは徳原こ太ですよね、ああ、そうですね、そうです、ねはい、で、すねそれに対して、それをコンをして、それを手ほどきして、町山さんにつないで、それをほう助っていうか。 はい、法律に照らしちゃって言えば、はい、例えば殺人ほう助、はい、詐欺の教唆とかほうとかこういう言葉があるんだけど、うん、いわゆる我々がしたらマイナスのことになるほうを御社はしてて御社ごとやなこれは徳永さんから松山さんに送って。 当然上の係長さんとか課長さんとか知ってるけど、会社ごとやな。会社ごとそれを分かりながらこうい う, ふうにやってる。今は何歳？ええー、四十四です。うん、で結婚したところでさ、これから子供もってで、ね、まあ初体験。<笑>で子供もやっぱ作りたいのか。そうですね。でもこんな話したらいいんだけどさ、俺さこの前な。 大阪府ってな、はいうのは、労働のことには結構たくさんあかな、はい、であの、商工労働部ってあって、はい、そこでな衝撃的な事実が出て、<笑>俺もな、自分と同じぐらいの年だったら、のんな、同じ年だったら、最終職機会にして、うん。そうですね、聞かないですね。わかるんでしょ、はい、こか。私、今後の弁護士は吉村博文さん。はい 小市長はいそのい。で, そで御社に対してのこの1年の損害賠償請求にわたると思うんだけどもこれは徳原さんとパックだからなどっちにしろ<笑><笑>責任責任的に言っと九一で徳原さんやと思うけどなでも一はあんたとこにもあんねんそれはよう分かっときゃそうな時になやっぱり世間に名前知れてまうわそうでしょうねおたくらの会社が 大事ですよ、<笑>その、影響そうですね。い や, や、んか俺がって、もう、そんな、だ、それ、いや や, んやけど、こっちなったら、もう、はっきり言って、生きるか死ぬか、俺が勝って。それと、俺が、メンツが、ね。そうそう、それは、そうです。貧乏しでもな、守らなあかんも、それはメンツや。それは、もう、私もありますんで。そうやろ。はい、僕は、もっと、ね、なん で,、ね、でか。二万一千六百票もらったから、二万一千六百人の、大阪府民のうちの、鶴見府民の、思いに六個見て。 このパチ今は4年間そのうちの半分預からしてもらってんねんこの間俺がなめられたらこの鶴見区民が府民がなめられてるというのが会社よ、ね、を解釈すんだん府をなめるようなし言うたら市民をなめるようなそんな顔じゃ許せるんかそんなとこで許せるんか俺そんな思ってんねん分かった上でやってんだろ分かった上でやってんだ覚悟はしたようなあんたらがってな行政の指導なしではいかなり行政の指導なしではやってからへんねん それかというのを覚えておいて。そこを俺は分かってるのかと思ってる、ね。